皆さん、こんにちは。こんにちは。ちは今日はセリーナ会について発表させていただきたいと思います。まずは発表の流れを説明したいと思います。まずは。森の大切さについて発表しますし。そして。セリーナは。 そして森の大切さについて説明しますし、す次に世界における森林の破壊について話をし、それからこれからどんな問題が生き起こすと原因について発表しますし、そして AFL 大学学生からもらったアンケート調査について発表させていただきます。それでは世界の森林について 森、え、林、ー、の大切さ森は人間や大きい物のために大切ですあ世界の陸地のうち4分の1は森林です豊かな森林は浮きを作り水を蓄え土をつけてくれます それからこの森林被覆の円楽を見ると世界で一番大きな森はアジアですそしてブラジルですそれからカナダというアメリカと中国とステリアがこのように並んでいますこれから森林中井の次の中井とは電話が説明します 私は森林破壊とは何ですかと森林破壊の原因について説明します。はい、じゃあ森林破壊とは何ですかから始めます。森、は、林、い、破壊というと、いろいろな原因のために森林の切ることです。この写真をご覧ください。これは NASA の遠征から撮った写真です。左は1978年のと右は2012年の写真です。 左は緑が上ですが、右を見ると森がなくなっていることが分かりますね。じゃあ、このように森が飽きると、あと100年に森林が全然な い, ないことが分かって、これは主な問題になっています。次は森林の原因です。このお手元の資料をご覧ください。 森、は、林、い、破壊の原因は6つあります。破 壊, 主な破壊、そのうち主な原因は森林破壊に、破壊の木材、大量の木材利用による大量の森林伐採。人間は昔から木材で作ったものをたくさんあ使っています。でも今 人口が多くてあの森林を切ることが増えています。あそのあと2番と3番をご覧ください。2番目は焼き畑による原 生, 原生林の消失と3番目は放牧地や血縁地や大規模農地確保の ための 開, 開, 拓, 開拓です次はスキー場レスキー場やレザーレザ ー, レザー施設などの 開, 開発ですあの5番 目, 目は潜水潜水用のため潜水用による森林の腐敗です最後は地球温暖化による森林の 国家骨で国かつです。はい。次は森林破壊、森林破壊でどんな問題がいくことが、私が説明することで、お願いします。皆さん 問題がありますかというのを私が今説明したいと思います。 基礎を排出します。その酸素は生き物のために必要です、ね、<笑>その。その虫の破壊がないとその酸素が少なくなります。その上、ね、その二酸化炭素は上かると。磁気問題の問題があります。 は地球の気候のパターンのためにも必要です死人がないとそのところの気候パターンが変わります そ, そして死人はいろいろな生 き, 生き物のため生き物の家なんですよね ないいと、とその生き物ははししてまままう思す。次、これから私 対, 対策をするためにあ 4R が 4R 活動があります。 最初はリフュージーですー木材の製油の合わないで、えー、断ることです。例えば、テーマで自粛をもらわないと、えー、役に立つと思います。2番は、レビュースです。必要な木材の製油を無駄にしないとしないことです。あ例えば、ヒーペーパルを使うとあ、このことをやらすことができますと思います。えーえー 3番は留置です。古いものを何でも、えー、作業すると、できるものを何度も繰り返して、あ利用できるものを購入するようにしてください。4番目は、賛成源化です。つまり 製油のリサイクルすることですあ例えばゴミをしっかり分別するこ と, することそれがゴミを、えー、入庫量に、えー、することに<笑>ながっているのですあそれからアンケート調査についてあもう一回質問します私たちは EFLU の学生の 森林破壊に関する意見を知るためにアンケート調査を行いました。対象は30人の人たちでした。そして答 え, は答えはこのように表しました。私たちは3つの質問を聞きました。1つ目の質問は森林破壊は環境問題だと思いますか ほとんどの人ははいと答えましたそして2つ目の質問はどうして森林破壊を止めることができませんか 41% の人たちは都市化のせいだ 36% の人たちは都市化が原因だと思っていますそして森林火災 ははだと思う人は20です森林伐採は主な原因だと思う人は 44% を占めています3つ目の質問はどうして森林破壊を止めることができませんか 48% は一般人の無関心だと思いますそして識字率のせいだと思う人は 48% 1% を占めています最後に、要求の方針だと思う人は 11% にとどまりました。性別に分かると、対象は 60% は女 性, 女性でした、そして男性は 40% でした。ご清聴ありがとうございました。<笑>